和食が好きなんだよね。うん、えー、なかなか趣味が合うじゃないか。ね。うん。だから和食カフェとかに行こうね。なにそれなにそれ和食<笑>初めて聞いたんだおしゃれなところに連れてくね。うん。うん、まあだいたいまあ地球のことは幹部から聞いたりする。<笑>そうそうそう。空飛んで来れるから。うん。私はね。う, うん。そうだそうだ。<笑>はい上に乗ってやるぞ。え、タコべ。確かに。 軽そう、うん、軽そうだもんね。えまがはい体重忘れた。ちっちゃいから。<笑><笑>あちっちゃいから運べそうだわ。<笑>もうもうちっちゃいと便利だよな。<笑>そうはい、ね、は別に小さくても全然気にしてないですから。うん。飛べるのいいな。飛べるよ。高だかはいは飛びたい。高だはいも飛びたい。はい輩もはいもはいスーパーマンになる。ん？スーパーマン？ うん、クラークになる。スーパーマンは正義のヒーローだよ。うん、なる。<笑>世界征服って言ってるやつが<笑>、うん。うん、我が輩も正義のヒーローになって、世界征服もして、で、全部やる。うん、<笑><笑><笑><笑>辺全部やるぞ<笑>あっ、そうか。いうん、なに夢は大きく、うん。夢は大きい方がね。うん、我が輩鳥 に, りたい、うん、鳥になりたい。鳥になりたいえ、うん、もう鳥じゃん。 いや、なんか本体じゃねえよ。<笑>これ何回やんのん？<笑><笑>